次に、著作権の制限と言いよう。著作権の制限と言われる。著作権というのは、著作物を勝手に使われないように保護する。こういうことはしちゃダメよというふうなことがいっぱい書いてあるんですけども、著作権を制限するということは、逆に使ってもいいよっていうのがある。で、まずね、保護区間。それはですね、えー、例えば、ある文学作品が生まれてから、大変いい作品なので保護されるんですけども、永遠に保護されていたら、えー、その文学作品は、 なかなか古典として広まらないでしょう。ですから、著作者の死後、団体名義では公表後50年まで保護されるけれども、そこを超えたらば保護はなくなる。だから、それを例えば、まあ、文学だったら50年経ったらいちいちお金を払わなくても、それたくさんコピーしてテキストに利用したりしてもいいということですね。なお、映画の場合は70年。これはですね。 某ディズニーさんとかが、えー、ウォルト・ディズニーが作り出したミッキー・マウスの著作物っていう権利が、まあ、なくなってしまうと儲けのネタが困りますから、えー、伸ばそうと。そういうので伸ばしたんですね。だから映画だけは別になった。だから図書館における複製。図書館はね、公共のために資料をたくさん持っていて、えー、それをだから文化のために使ってるんですから。ですから、図書館に行って何かを調査してるときに、あ、このページはちょっと記録したいとか、この部分はちょっと 保管しておきたいとか、持って帰りたいときに、一人一部だけ、えー、コピーを取って持っていくる、えー。それは全部はダメでしょう。必要な最低限の部分を一部コピーすることができます。この場合も著作権が制限されます。それから、適使用。これは個人的に家庭内やこれに準ずる限られた範囲内で使用するために自分で複製する。例えばだから、まあ、DVD レコーダーにテレビ番組を録画します。 テレビ番組はテレビ局の著作部ですから、勝手に複製してはいけないんですが、自分のお家の中で、えー、自分が、あるいは家族を見るために、えーまあ、録画してで、複製することはできる。じゃあ、そのえー、家族に準ずる、えー、私の親友は家族同然だからコピーしてあげる。それはダメなだです、ね、あくまでも家族ということになっています。 最後に、引用の条件を満たす場合は許諾不要。引用についてはこの後で、えー、挙白説明します。自分の著作物に、他の人の著作物を一部持ってきて、えー、まあ、書き写す。それは引用ですね。ただ、引用の条件というのは。はまず第一に、公表された著作物であること。まだ書いた人が公表してないのにそれを勝手に一部持ってきて引用するとはダメです。それから、公正な観光に合致。 どの範囲が引用、引用しているものかというのは明確で、それからどこから出展で明示されている。そういう、どこのものをというのはどの範囲例えば、誰々はこういう、まあ、行く分だ、ね。行くんの一節を引用してもいいんですけども、それは川端役座の行くんで最低限2、3行を引用する。これが引用とはっきりする。そういう条件が必要です。それから、引用する著作物を開放してないこと。 えー、ここも、どういった保持券もありますけど、ここをちょっと直そうとかいうのはダメなんですね。そして、えー、3番目として、引用の目的上正当な範囲であること。自分の著作物が主で、その中にちょっとだけ引用するというよ、えー。逆に、うん、以下は引用ですと言って、ゆ、えっ、ー、くりの全部それは許されないですね、えー。ですから、自分の部分がメインで、ちょっとだけ引用する。 1と10の関係、必要最小限の範囲、こういうことが必要だということだ。そして、大事なんですけれども、引用とはこれらの要件を満たしたときに、許諾なしに著作物を利用できるということなので、無断引用ということを言う人はいるんですけれども、無断引用というのは言葉は意味をなさないです。引用するんだったらそれは無断でいいということなんですね。逆に 断ったらば、それは、まあ、引用じゃなくて、断って OK をもらったんだらもっと、この一部とかじゃなくて全部使っても何でも OK された範囲のことはやってもいいわけですで。逆にですね、引用にはこのように厳しい条件が課せられるんですけども、許諾を得てれば自由に使う。それからですね、著作権法はあくまでも表現も保護するものなので、ね、他人の考えを評価するのに引用にこだわらなくても、えー これからの人はこういうふうなことを主張してしまっての私の言葉で喋る分には引用の条件関係なく喋、ええ、ることができます。それは自分の言葉で紹介するのはパラフレーズ。ただ、パラフレーズはね、他の人の言っていることを紹介するんですけども、その内容は間違っていたりしたらダメですね。それから、他の人が本当は考えたことなのに、私が考えたかのよ う, うに言ったらそれは東洋ですよね。 そういうふうな別の問題を表示させないようにするということも大事です。